皆さんこんにちは星写真家タタイムラプスクリエイターの成沢之ですどうもどうも円周魚眼レンズってご存知ですか皆さんこういう風に撮れるやつなんですよね普通の魚眼レンズよりももうちょっと特殊な写りのする魚眼レンズで円周魚眼レンズ、えー、とサーキュラーフィッシュアイとか言われますねで今日はですねこのサーキュラーフィッシュアイのレンズをご紹介したいんですけどもこちらメイケっていうメーカーで発売されている 6.5mm の F2 という円周魚眼のレンズです。APS-C マイクロフォーサーズに対応したレンズになっています。星空の写真を撮る人、成形写真を撮る人はですね、円周魚眼レンズ1個あるといいよって言われてるんですよ。まあ私、富士フィルムユーザーですけど、富、ま、士、あ、フ, フィルムユーザーには、あの、全員におすすめしたいなっていうレンズですね。というのも、これですね、価格がですね、2万円を切るんですよ。めちゃめちゃ安いレンズで、で、その値段の割にはですね、 結構よく映るんですよ。なので今日はこのレンズのレビューをしたいと思います。それでは行ってみましょう。円周魚眼レンズっていうのは魚、まあ、眼レンズとまた違ってですね普通の魚眼レンズってこういう感じで映るんですよね。 水平線がねこう歪むっていうかでものすごく幅広く撮れるっていうものなんですけど円周魚眼レンズはこういう風に撮れますま周りが周りがこう真っ黒でそこにこう丸くね写真が写ってるというのが円周魚眼なんですよねですごく広く撮れるのが特徴ですでこれ今 XT3 につけた状態ですけど、まあ、こういう感じなんですねボディに装着した感じはこういう感じになります ね、このメイケっていうメーカーはですねあまりご存知じゃない方多いと思います、えー、実際ですねこれメーカーホームページとかないんですよアマゾンさんとか、まあ、家電量販店でも扱っているものなんですけどね、まあ、なんかどうやら香港のメーカーみたいですねでいくつかレンズは出しているんですけどもあの今日今私の手元にあるのはこの、えー、6.5 の F2 というこの円周用板レンズですというのもですねこれ私前から持ってたんですよずっと使ってたんですねで今回レビューの依頼が来て それなら私も思ってますということで、まあこのまま、そのままレビューをするわけですけども、実はこの演習業界レンズですね、昼間も撮影できるんですね。まあこういう感じで写真が撮れます。すごい昼間写真撮ってもちょっとなんかアーティスティックな感じで撮れるっていうんですかね。これオートフォーカスのレンズではないので、マニュアルフォーカスのレンズになります。えっ、ー、と、基本的には昼間の写真撮るときは、 絞り優先ですねシャッタースピードをオートにしてもらって、絞り優先で撮るっていうのが、まあ、基本的な撮影方法なのかなと思います。このレンズはあの190度撮れます。180度よりももうちょっとワイドに撮れるっていうことですね。だからこう、自分の握っている手とかもちょっと映るので気をつけなきゃいけないような感じになります。重さが 300g と非常に軽くて、 まあ、作りはですね、まあ、値段考えると結構しっかりめに作ってるんじゃないかなという感じしますで F2 なので非常に明るいところから F22 までこう絞りがこう絞れるようになっていますカチカチカチっていうクリック感とかなくスムーズに動く感じですね動画用のレンズのような感じで絞りのリングが動きますフォーカスリングは、まあ、そんなにえー、と硬すぎず緩すぎずっていう感じでちょうどいい感じでピントが 合わせられますじゃあ実際にえこれで撮ったえ星の写真をお見せしたいと思うんですが比較対象としてもう一個レンズ、まあ、このレンズには触れとかなきゃいけないだろうなと思うんですけど、まあ、これも私持ってるレンズなんですけどねえラオワっていうメーカーで 4mm の F2.8 っていうサーキュラーフィッシュガイ円守魚眼があるんですよ。こっっちは210度さらににワイドに撮れるっていうレンズなんですよねこれとの違いっていうのも比較していきたいなと思います。 じゃあまずはですね、このメイケのレンズとこのラオアのレンズ、まあ、それぞれ撮った星空画像っていうのを比較しつつ、まあ、こっちの説明をしていきたいと思いますので、見ていきましょう。はい、でこれがですね、その、えー、とメイケの、えー、6.5mmF2 の状態で撮影したやつですね。で、ここのですね、 メタデータ、撮影データなんですけど、感度 6421mm って書いてますけど、実際はこれ、えー、6.5mm の 1.5 倍ですから、10mm ってことになるのかな ?10mm の演習業がのことになりますね。F1.0 って出てますけど、これはマニュアルレンズなんでこうなります。F2 で撮影しますって15秒っていうふうに撮ったものがこれですね。で、XS10 使ってますね。でこれ、XS10 で撮影したものですね。 はい。で、実際、写真見ていきましょう。写りを見ていきますけども、え拡大してみますね。おー。2万円ですよ、これ。いいんじゃないですか。2万円ですよ。ちょっと周辺も見てみましょうか。まあ、周辺はね、さすがにね、こう、なんていうか、V の字みたいな感じで流れちゃうのはしょうがないですね。演習技法は結構こういう風に写るの多いんですけど、も, もちろん、ちゃんと端まで点で写るやつもあるんですよ。 この値段で、えっ、ー、と、まあ、この中心像が得られるんだったら全然いいんじゃないのって感じですね。で、今これですね、フリンジ低減をかけてまして、えー、実際こう、ちょっとね、パープルフリンジ、ブルーフリンジ、青ハローってやつですね。ちょっとこう、う星の周りにこういうのが出ます。で、これは画像処理で、えー、ここのですね、フリンジ軽減っていうのがです、ね、この適用量ですね。ここのところを、ちょっと、えー、1、2、 3、三いらないな。2でいいですね。ちょっと分かりづらい方は、えー、この星とか見ててください。この星。この星見ててください。いきますよ。えー、0です。1、2、って感じですね。こっちの青春の方も消えましたね。はい、という感じで、えー、画像処理で消えますよ、ということですね。2万円以下のレンズって考えると、ほ当んといいですよね、これね。超いいと思います。 でこっちがラオアの、えー、演習魚眼レンズで撮ったやつですね。あの、さっきの、えー、とメイケと比べると映ってる範囲が小さくなりますね。こっちのラオアの方はですね、多分ですけど、マイクロフォーザーズ用基準に設計されてるんですよ。だからマイクロフォーザーズで使うのがベストなんだと思う。で、それをそのまま APS-C 用に転用しているので、あのー、こんな感じ。 に映る範囲が少なくなっちゃうなと思いますね。だから画素はね、ちょっと少ないっていうか、もったいない感じになるんですよね。ただ、あの、製造はね、こっちの方が鋭いです。鋭い。あの、フリンジとかも少ないですね。まあ、値段考えるとこっちの方がちょっと高い分、えー、製造がいいですよと。周辺像も、さっきメイケの方は、えー、思いっきり流れたら、まあ、この辺もちょっと流れてますけど、えー、その周辺の流れ方もちょっと軽微ですよっていうところで、えっ、ー、と、 像のシャープさはラーワーの方がいいんですけど、この映る範囲がね、ちょっとちっちゃくなったりとかして、画素がもったいなかったりするので、APS-C 用ですかなったら、このメイケーの方がいいのかなという感じはしますね。まあ、この中心像もね、すごい鋭いですしね。うん。というわけで、まあ、星空撮影適性としては、まあ、十分合格ということで、値段考えるとも十分すぎる性能だと思います。え続いては、 このレンズを使った時の注意点をお伝えしたいと思います今ですね XS10 にこのメイケの 6.5mm の F2 が付いている状態ですこの XS10 でこの深いグリップが特徴なんですよねでそうするとですねちょっと今私の汚い部屋を映しているんですけどこう握るとちょっと手映ってますよねこれねだから XS10 使っている人はこの手が映らないように気をつけてくださいっていうのと あとですね写真をこう1枚撮ってみると分かるんですが上下がね上下っていうか上の方がちょっと欠けるんですよね上の方がちょっと欠けますで下はちゃんと写ってるんですけど上がちょっと何ですかね完全に円にならない感じで映るんですよこれですね手ブレ補正の影響ですだから手ブレ補正がついていないカメラだと綺麗に円になりますでこっち XT3 あるんで こっちに変えてみましょうかはい今 XT3 に変えましたそうする と,、えー、ときれいに A になってますね写真1枚パシャッと撮ってもほらきれいに A になるでしょあとねこうグリップ握った時に、ね、手が映らないですねグリップ握っても手が映らない感じになりますので昼間の写真撮る時も OK かなという感じになりますだからまあどっちかっていうと手ブレ補正がついていないボディの方が相性がいいと いうことになりますこっちのラオアのレンズとかも本当そうでえこのラオアのレンズこれは、まあ、APS-C 用ですけどもえマイクロフォーサーズのマウントのレンズを使うとオリンパスとかパナソニックのカメラで手ブれ要請のついてないタイプであればちゃんとね綺麗に絵になるんですよやっぱ手ブれ要請がついてるやつを使うとやっぱ蹴られます、まあ、これね演習業があるあるなんですねちなみにこっちのラオアの4ミリの F2.8 をつけるとどうなるかというと はい、こういうい感じで映ってないのがちょっと小さくなるんですよね、まあ。このレンズは先ほども申し上げた通りマイクロフォーサーズの基本設計の状態でこの a p s 用に変換してるちょっといるので映る範囲がねちっちゃくなるんですよ。だからちょっとね画素がもったいないかなっていう感じはしますけど、まあ、全部入りますで。こっちはですねこう握ったらもう指完全に映るんですよ。これ210度なの で,、ね、なのでこう手で持って撮影するにはちょっと適さないかなという感じです。写す時はこう 手を外してですねこういう感じで指が映らななないいよようううにに撮影すするっていうような感じになりますね注意点としては2つですよねだからこう握った時に自分の指が映る可能性があるよっていうこととカメラによってはその手ぶれ要請のありなしで蹴られがちょっと発生するよっていうところが注意点ですかね。 もちろん撮影するときは三脚を使って撮影をするわけですけども三脚の設置方法にもちょっとポイントがありまして一番ポピュラーなのはこうやって前を向けるよりもこうやって真上を向けて広く星を取るっていうのが一般的だと思いますその時になるべく高く設置してくださいこういうふうに自分がね横に映るような感じでいるとこれ私映っちゃうんですよね これ何だっけ190度映りますから星空で例えばこれでタイムラプス撮るときとかって周りでチラチラ動いている人がいるとこの周辺ですね映っている像の周辺にチラチラチラチラ人が映るわけですよそれはすごく煩わしいので自分の目線、えー、背の高さよりも上に設置するようにした方が円周魚眼レンズでの撮影をしたときに、えー、ベストかなという感じがあるので 三脚を高く設置して撮影するっていうことを心がけてみてくださいまあもちろん前に向けてこうやって撮る分には全然関係ないんですようん真上を向けて撮影するこのベーシックな撮影スタイルの時だと三脚を高くした方がいいですよっていう話ですね、えー、それでは今日の動画は以上になります最初にも申し上げましたが、えー、このレンズメイケの 6.5 の F2 は価格が2万円切ります2万円切るんですよすすすっごい安い安んででよもう衝動買いレベルです だから、どんな写りでも普通、文句言えないんですけど結構、そこそこいい写りをするのでまあ昼間の風景撮ってる人は今までの作品とは違う遊びをプラスしてみてはいかがかなと思いますし星の写真を撮ってる人はですねまあ特に私みたいに富士フィルムを使ってる人はこのレンズめちゃめちゃおすすめなのでえぜひ富士 フ, フィルムのカメラで撮る星空にえもうワンポイント加えてみてはいかがかなと。 まあ、フジフィルムさんヨガレンズ出してくれてないですしね。まあこういうのがあると非常にありがたいですよ。それではえ今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねー。どうもどうも。